これ、これ、<笑>なんとか生きてる。<笑>ミリになってないよ。<笑>大きくなっちゃいました。大きくなっちゃいました。サイズじゃないんだよ。形です。形。盆栽はサイズではございません。<笑><笑>豆盆栽の。そうです。盆栽っていう名前がつかなくちゃ、いい。けな植木じゃないんだから。<笑>なるほど。では これは皆さんんご存知ででしょううか大箱という雑草があるんですよね。よく道端にも、えー、生えてもお庭にも、ね、生えててとっても始末に困るやつなんですけど、うん、それのラシャバラシャバっていうのはこうぐちゃぐちゃっとしてる葉っぱねぐちゃぐちゃっと、えー、普通はこう長いんですそれでもっとこうツルツルしてるからね、うん、それがぐちゃぐちゃってなっててさらに斑入り斑入りラシャバ大箱。 姫オオバコって言うんですけど、これを種ができるので、種ってもオオバコの花は全然可愛くないの。ピューって伸びてブツブツってできるだけなんで、それを取って巻いて、これがは春に巻いたやつ。春に。これがそうですね。これが去年の暮れに巻いた。だから。 ちょううどど半年ぐらい違うんですけどね、まあ、これだとちょっと植え替えにくいのでこっちを植え替えてで植え替えて1年経ったやつがこれです。もう1年 で, でもこうなるんですね、うん、なんだけどこれもともと一番ちっちゃいポットなんで大きくしないようにこれに入れてるので、うん、同じものをこっちの鉢に入れるとこうなります。だいぶ違うんですけどねこれだと大きすぎる。これ最大ですこの この草はこれが最大なんですこれ以上大きくなりませんこれを維持するために最初から小さい鉢に入れるんですよ。はい、それをちょっとやってみましょ う, う、えー、本日も温泉温野さんに来てこの草を教えていただくということですねはい、そうですはい、よろしくお願いします ミニチうとやっぱこんな感じですかね。ね。これなんかこれに植えるとこの鉢のサイズに合った成長します。うんうん。一番細いの。どっか丸めてる。これはねいっぱいあるからね端っこからね、うん、崩すしかないんですよこうやってね。もう簡単に種まきなんで ピュピュピはんちっちゃいですよ。 細めな作業ですね、はい。これをやらないと豆盆栽にならないんです。これがいいか ね, ね。色気がね。こっちのも使ってみますか。ちっちゃい方にしましょうか。はい、でも穴が小さいんで、これはもう網引きません。はい、これを穴よりちょっと大きめの粒があれば、穴よりちょっと大きめね。<笑>ちょこっと入れ。本当にちょっとだけ。はい。はい。はい、でこれも、これもね、一粒。 1つはい、これマグァンプ系そうです。これを置きすぎますから取ります。これじゃ土になっちゃう。じゃあ、これに入れるのに組み合わせ結構ね。斑入りが入ってますから、はい、こうでしょう。大きいのとちっちゃいのを組み合わせていきます。こっちの鉢の方が大きいんで、こっちの鉢にちょっと多めに入れてあげましょう。こうやってまとめたら根っこがあるでしょう。根っこを切りますね。うん ずっと結構なこのくらい、うん、結構、うん、このくらいで切っちゃいます鉢がね小さいんでね入らないですよねこればっかりはね一瞬の技で植えないといけないんです一瞬の技<笑>ぐずぐずしてるとばらけちゃうからね指で収まえててほくほくほくほく<笑> うん、つつくのはもう絶対つつきますから、で、反対側ちょっと開けて、こっち側にも入れて。すごい先。入ってんのか、入ってないのかみたいな感じですけど、ほら、これがね、大事なんです。ミリですね。うん、ミリですね。で, すでも、このくらいのに入れると、本当成長しないで。立ち上がって、木みたいになってきて、面白いんですよね。よし、よし。これで。<笑>これです。 これでちょっと上からキュッと押さえてねほ、はいっ成<笑><音声><笑>そうですねかわいいこれよりだいぶ鉢が小さいから、うん、これで一年経ってるわけですからこれが一年経ってもほんのちょっと大きくなるだけで元が太りますけどそこまで大きくならない大きくならないですよやっぱ鉢の大きさで成長しますから桃のちっちゃいのはこうでこれを2個にすると大きくなりますからね わかりますか、ね、数、数入れとけば、うん、お互いに、あの、けんし合って大きくなれないんで。なるほどね。うん、で、これ、また、根っこ切ったので、こういう状態ですね、はい、これを、入れます。入れます。こうやって寄せといて、それで、こっちから入れるんですよね。それで、つ、つくとか。も初め 先端らしてますね。はい<笑>それは、うん。これじゃあねご飯はちょっと作るのはちょっとあれですけど ね, ねちょっと出ちゃいましたね根っこがね水をくぐらせて、はいね、で今植え替えたてなんでちょっとペターっとしてますけど、うん、もうちょっとこうしっかりしてくると根がすぐ張るタイプなんでこれクッと立ち上がりますからこういうふうにね だんだん木になってくるんですよ、元がね。このでも、姫大箱のなんとか商ですね、これ。姫大箱の不入りラシャですメ。メジャーなんですかこれえー、っとね、うん、昔は結構山野草の人も扱ってたけど、今なんか売ってなくて、地で残ってるのが珍しいそうです。探してる人がよく来ます。うん 作らないのね。地味だからね。うん、地味なものを販売しないから山野草の方はねだからかりとしてもねふんも入ってるしいいですよねんかねうんただ冬は葉っぱがすごいちっちゃくなってて真冬はちょっと使えないです11月ぐらいまでかな、うん、で花はこれから咲きますこのくらいのところピュッと出て地 味, 地味な花が地味な花がはいので、 ご自分で種まいて、こういうふうにバーッと出るので。これ一つ持っていると、三本咲くからね、から、で、それ取ると。三本分で、このくらい出る。結構。一個あるといいですね。結構増えますよ。これはね。種を取るっていうのが、よくわからないかもしれない。そうですね、草の種を取る。欲しい方は。 上のクリーンクラブに来たよ、ね。<笑>置いてあるかな。お<笑>お<笑>のさんどこで買ってください高いもんじゃございません。もしかしたらうちだけかもしれない安いのは分かんないんですけど、増えちゃってるからうこうやって値段が毎年一定量作れるので、うん、値段が安定してるんです今。今年は売り切りみたいなことがあるんだ。<笑>あるあるある。<笑>今年はまだ500円ぐらいのが三四個。 でこれからほらこう植え替えたやつが、はい、うんと秋用にこれを植え替えて秋用に出てくるので、うんうん、去年植え替えたやつがもう34個かななるほどこれでもさすがにかわいいけど管理ができるよ草だから大丈夫草では大丈夫、うん、木だと大変だけど大丈夫よこれが木漏れびそ木漏れびそと言います 多分、養種の何か草なんだと思うんですが、うん、花咲いてるんです花ほら、あ、ちっちゃ花咲いてるのちっちゃい花がなぜ木漏れびそかなぜ木漏れびそか<笑>この雰囲気は木漏れびって雰囲気だよね別名が多分あるんだと思うけど、うん、知らないんですよ種だったら木漏れびそってついてるってことは結構古くからあるありますね、うん、結構古くからうちにはありますね、うんよいしょ これはあの種でこう親がここに置いてあってで生えてたんですね。親このくらいなんです。一応草なんで木にはならないと大きくはならないんでこのくらいしかならないんですけど。で今咲いてる花がすぐ種に変わるんです。これえっと上向いてる時が花で下向いたらもう種なんですよ。ここに種が入ってるの見えますか？アップでしないとわかんない。これ。 丸くなって粒が見えるでしょうん。花が上向いて花が咲いて下向いたらもう種なんですよ。はい、でこぼれるんです。それでここにバーって子供が生えてきた。勝手に増えてた、ね。勝手に増えるんです。こうやってこれに似た草が。コミカンソウっていうのがあるんですよ。もうちょっと葉っぱが大きくて実がみかんみたいにみかん色になる。可愛 い, いじゃないですか。可愛 い, いんですけど、うん、このくらいになるんですね。 このくらいね、大きいんです葉っぱもちょっと倍ぐらいあって、うん、それはね結構雑草のように生えてるところにはありますただそれの仲間だと思うんですけどんとこれは木漏れびそですこれもなんかこういうのに入れて作るそうそうそうそうこれはねこれはねよいしょって掘り上げるしかないじゃないですかよいしょほ ら, ほらほら あんまこの、これ、八年でとイメージがつかない。そうですか。<笑>空色。最近八不足なんですよ。八不足ですか。はい使っちゃうか、めちゃめちゃいっぱいあるイメージですけど。これでしょうね。これも穴が、ちっちゃいんで、網なし。はい、網なしでいきます。あれ、 これだけはほんのちょっと、ね、のままえ、もうこのまんまこれはねもう止めない<笑>止めないでね一気にいきます<笑>細かいのでこれはもう苔で止めるしかないんですこうい う, う草なんでね根っこもそんなにある方じゃないんでこれがねでもね 今まだ子供なんですよ、ねはい。だからちっちゃいの。もうちょっと大きいのに入れとくと面白いのができるって<笑>曲がれなくちゃいけないんだよね。え曲げるんですかこれ？そうなの本当は。そうなんですか。か木みたいに作るってことですか、うん？そうそうそう。でも2年しか持たないんですけどね。ああ。<笑>まあ種が全部いっぱいできるから。どんどん循環させてみたいな。循環をするんですけどするんですけど。根無線みたいにしとくってことですか？ あ, あ、曲げるときに針金掛けてないで、ね、あ, あ、そうそうそうそう、押し潰しとくんです。あまあでもこの花可愛いから盆栽というよりは添え草え草。これ草ですからね、木じゃないから別に曲がってなくてもいいんだけど。わ可愛いでしょ。うん、あ、花がね、いいですね。花咲くんですよ。そうこうなってくるとね、硬くなってくる。これこれほら古いと一年生は結構曲がってたね。 それまで出たばっかりっああ、確かにちょっと曲がってますね。だから、こっちだと。このくらいはしっかりする。うん、これね、一年、これ生まれたてだから。二年間は維持できる。そうそうそう。そう、多分冬の寒さで、い、うん、っちゃうんだと思うんで、暖かいとこだと三年ぐらいは生きてるかな。もろ入れたほうがいいですか。れ入れたほうがいいですね。うん ビニールハウスぐらいは、はい、こうでしょであとこうですこれちっちゃいかこれちっちゃくてもねいっちゃいいんだけどでも迫力出すんだったら僕はそれかなこれどうどうこれまあそれの方がかっこいいですよね、うんうんうん、かっこいいですかじゃあそれで豆鉢だからあの水二重チにするじゃないですかはあ二重チにしたら勝手に増えてくれるってこと 1本だけね売らないでいつもそうやっとくのへえそうすると次の年何本か生えるでしょなるほど、うん、そんなに増やしゃしませんよ蔵な<笑>、うんでそれはいいですね面白いからちょっとした飾り夏のね、うん、飾りには涼しげでいいんですよすごいふわっとし て, て夏はでも今の時期に花が咲いてる花ずっと咲いてます ずっと咲いてるんですか?。うん、種が落ちちゃう咲いて、種が落ちちゃう咲いて。だから、そんなに、あれじゃないんですよ。ブーム来るんじゃないですか?。木漏れ日草ブーム。<笑><笑>売ってない、あんまり。売ってない、うちとしんやさんち。しんやさんって言ってる、ちゃんと、ちょっと止めただけで、ほら、大丈夫ですね。<笑>偉いですね。こういうの、ばらって生えてるとね、わかんないけど、一本ずつ植えると、意外性があるんだよね。 どっちが前かな？こうだいぶ一の二年で違うでしょいい、うん。これだったらそれに使えると思います。そうですね。色が違いますね。さっきいろんな鉢見たけど。うん、そうですね。ねやっぱり色鉢淡い感じなんで、そうそうそう黒っぽいのだとどとか、黒真っ黒が合うよね、うん真っ黒。で、逆に真っ黒が。